フルーツ電子、ね、レモンを使って、うん、電極は2枚あるよみたいなうに、ん、そうそう銅板とアイアン板でね銅板刺します、うん、グサッと、うんそうだね、斜めからいくといいかもねぐさ。汁飛び散るこないだのリモネンの記憶が<笑>グサッきた来た危ない危ない<笑>ちょっと濡れ雑巾でじゃあ次、うん、じゃあ盤板をアイ板を刺します、うん本当に そうそう刺さる方にぐちゃぐちゃじゃねえなぐさ。グサッうん、<笑>アイフォンがみたいな。はい。グチャな見て。と何ボルト出てる？零点九八が。つげます。そう。ピクリでもしない。ツンってやっても動かない。どうですか。じゃあオルゴールに変えてみようか。えー、なんだっけ電子メロディっていうのか。はい。なるかしら。もうこっちのがってなってる、えー。ちょっと。 ともう少しこちらになんか何の曲か聞こえるこない、ね、ダメですね。貴族を書いてみよう。はい。じゃあ次はあの代わりにマグネーシウムですね。うん、そう。そうそうだ ね, ねえ。じゃあついでみて。つなます、うん。はい。電圧はどうおさっきより。いきなりさっきの場合ぐらい近いくんだつん。ダメ、ね、全く作動しないじゃあ。 やっぱりレジメロディ誕生日じゃんなん当に。 今更。<笑>じゃあ LED ね、はい。じゃあ電気ですね。うん、まあ一応光ってるのが見えるかなって古から LED を使ったんだけど。